テイクを入れるスイ、ね、この人もがが打ててますよく決めましたーいすリリー今度は谷ードを持っていくーバンンンハプインフローリングです島谷の寄せが早いダブルルチームルヘルプサイド小林判断でしたね。えー ボールが落ちている中でフローリング選手が走っているのがこのモータム選手の通念ゲームをもう少し、えー、あの利用できると、はいここですね、このクローザーシュエーションですね。 さあ3クォーターが始まりました北海道は寺園、松下ロング、モータムドワイトラモスです寺園のスピードでいったバスケットカウントいいドライブでしたねはーいリバウンド守りました、はい、北海道ですショーン・ロングさらには左コーナーモータムいるロングいったいバスケットカウントーーと流れを引き寄せたのは北海道ですホーム残り2試合カ カ, オカー よくまままりししたた、ね、そのの差を縮められれるかいい、ね、青木ネイサンブーーいいねこが目ーブブスは3クォータータだけで10ポインントの活躍でした、はい、さあラショントーマスバーレルと入っていますーここはバーレルだーナイスプレーでしたね小林とのマッチアップ、大学の先輩後輩。 ラモ ス, のスリーはどうだキャプテン決めました ここはただチチ2人ダブルチームいったラモス打てな い, てない寄せが速い田中その上を越えていったラモステラゾの時間を使うフローリング、ね、テラゾに戻し た, たテラゾのスリーきたきた80ポイントに乗せました最後はラション・トーマステネルスリーポイントはどうか決まりました最後決めた片岡ソルジャー最後決めきりました、はい